さあ、行くぞさあ、行くぞはい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、またこれ。お山餃子をね、いっぱい買ったんですよ。はいっぱいこれ。いっぱいね、これ。<笑>で、前回はアレンジとかをせずにね、普通に焼いて食べたんですが、今回はね、ちょっとトッピングとかをプラスして、いろいろな方法で楽しんで食べていこうと思っております。 はい、ってことで、今回はね蓋鍋体制で焼いていきたいと思いますまず餃子を並べましてここに熱湯をね注いでいきますこっちもそしたらこれを強火でね熱していきます蓋をして一旦このまま蒸し焼きにしていきますこれ焼いてる間に先にトッピングを作っていきましょう まず1つ目がこのシャンタイ、えー、パクチーですねと、えー、ネギを使用していきますまずはネギをもう粉々にみじん切りにしていきますでパクチーもざく切りに一旦餃子に戻りまーすで餃子も今こんな感じでねお湯を吸って一回り大きくなってきたら OK ですねこれで1回お湯を捨てていきます お湯を捨てたらね、油を全体的になじませます。よしなじませたら、再度、えー、中火で、じっくりと蒸し焼きにしていきます。では、ソースに戻ります。で、この先ほど、えー、入れたネギとパクチーに、くるみを入れたいので、ちょっとくるみを砕いていきます。で、粗めに砕いたくるみを、こちらに。ここに、まず、ごま油と、 塩はい胡椒とでまあこれ好みなんで入れても入れなくてもいいんですけどこのウーシャンフェンもちょっと入れますほんの少しね最後にこれオイスターソースでよっよっってことでこれで中華風のあえだれ完成でございます一旦餃子に戻りまーす大きい、OK、かな いい感じなんで盛り付けをしましょうかどうだろうはいとああいいねはいああいいねだいぶいい色に完成いたしましたでもね今日はこれだけじゃないですまた餃子焼くよそしたらまたここにお湯を入れまして強火で蒸し焼きとその間にもう一種のトッピング作りを 2種目の材料はこのサニーレタス、トマト、モッツァレラチーズですね。これを、まあ適当にざく切りに。に、よいしょ。まずトマトと、プチトマトを、四4等分で。で、このモッツァレラ、一口モッツァレラ、ちょっとさらにちっちゃくしていきます。だめだ、途中だけど、これお湯捨てないと。<笑>あ忙しい。<笑> タレに戻りますで、ここにオリーブオイルに、えー、バルサミコ塩とに、黒胡椒はいということで2種目のイタリアン的なあえだれ的なソース的なトッピングですはいで今ね餃子の方いい感じに焼けてきたんですけれどもこちらの方をねチーズ餃子にしようかと ざっぱ入れましょう、ざっぱっと。ちょっと見えなくなるぐらいまで、こっちはチーズを。で、こちらはね、最後、蒸し焼きにしていきます。では、盛り付けちゃいましょうかね。うわーうまそうこれ、最高に、うまそうなのできました。で、こっちのね、チーズなんですけど。うわーうまそう。そしたら、最後、これ、仕上げに、黒胡椒。 にちょっと彩りでねパセリをはいということで今日の餃子セットを完成いたしました、まあ、一応ね白いご飯なんかも炊いてはいるので向こうでねいろいろと楽しんで食べていきたいと思いますはいということで今こんな感じで準備が整いましたでプラスアルファでこちらのご飯も用意いたしましたんでもうねあったかいうちに食べていきましょういただきます まずはそのまんま餃子ーいこうと思うんですけど見えるかなこれもうめちゃめちゃ餃子が一個でかいの食べれるかな一口でいただきますうんこれだよこれうんうめえうん 最後、ね、こう油をなじませるときに多めにやったんですけどそのおかげで表面がこうパリッとしてるんだけど中がねめっちゃジューシーうまいじゃあきお醤油じゃなくてこの酢ごしょうも用意しました酢ごしょういいよね<笑>うまいね ライスライス、うん、これ今日幸せすぎるわうまいちょっとこのチーズ餃子いってみようか冷める前にうわっああうまそう う, うわいい、えー <笑><笑>うん、あ、うまチーズうまーい<笑>ーこれはどっち うますぎるこちらのチーズのレシピがお店さんの公式のアレンジレシピみたいで本当はねホットプレートとかでやってチーズを固まらないようにしながら温めて食べた方が一番おいしいらしいんですけど今日はねちょっとフライパンでやらせていただきましたこれねぜひ試してくださいめちゃめちゃうまいうん いいろろ説明したいって思うんだけどうますぎて黙々と食っちゃう<笑>さあこれアレンジのトッピングあえだれの方もちょっとかけていきましょうかまずこれ台湾風っていうのかな、うん、絶対うまいこれで一応ね今回のこのたれのレシピお店さんとねちょっといろいろお話をしてアイディアをいただいて僕の方でねまたちょっと アレンジを加えたトッピングになってるんで、これ絶対合うと思うんですよ。僕のアレンジが邪魔じゃなければ。<笑><笑>こんなかあ、あ、打たれた、あ、落ちたよ。こんな感じなんですけど。うん。タクチーのせ。いただきます。うん。<笑>うまっ。あ、これめっちゃうまい。 まちょっとんか話す前にもう一個食べていいダメ<笑>だうまい、うん、うまいこれこれめっちゃうまいパクチーの香りがふわっとくるんですけどその後にねまあそのパクチーの茎の 食感まあネギの食感とでプラス最後にコリコリっとしたこのくるみの食感がねまたアクセントになっててうまいこれねご飯でもお酒でも最高に合いますね、はああこれうまい<笑>そしたらこれビール開けちゃいますかねうん<笑> っちちもやゃい ま, すこっちまずこれ餃子によいしょ合わせましょうかこれこうこれ一緒に食べるの難しいなでも<笑>あ一緒には無理かも<笑>うんあこれはいいわこっちはねさっきと違ってもうさっぱりするうんあどっちもうまいな ちょっとコーツつけがたいこれでもビネガーももちろんうまいんですけどフルーツ酢とかないろんなねアレンジがききそうですねこれうまいかも、うん、やっぱりね1個がめっちゃくちゃでかいからお腹にすごくたまる。<笑> ちょっとこれ、こっちな気がするんだよな。これちょっとスプーンでいっちゃいますね。一緒に食べにくいんで。うーんうんうんうんうんうんうん。絶対このチーズ餃子の方が合う。めっちゃうまい。うん でも今、この二つのね、トッピングをして食べて思ったんですけど、餡の旨味がすごい。全然ね、塩分とか下味が濃いわけじゃないんですけど、こういったね、味の濃いめのトッピングを加えても、全然ね、餡の旨味が薄まらない。存在感がすごいですね。めちゃめちゃうまい。この餃子ね、いろんな人に食べてほしい。<笑> 今回ね、にじん餃子焼いたんでさすがにね一陣の子たちがちょっと冷めてきてるそれだけがそれだけが心残り<笑>うんうんうんうん はいってことでこちらが最後の一口でございますうんうんおいーお腹いっぱいごちそうさまでしたはいってことでただいまね餃子すべて完食いたしましたいやほんとね小山餃子さんのこの餃子めちゃめちゃうまい今日作ったねこのトッピングも バッチリ相性いいもので、もう大満足でございます。こちらの餃子はネット販売をしておりまして、購入ページにつきましては概要欄の方に記載がございますので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね